皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月19日、昨日の動画に引き続き、我々の仲間モンスターの強さを検証します。今回は後編ということで、レグナード3を選びました。レグナード1でも大苦戦するイメージが強いですが、レグナード3で大丈夫なのでしょうか。早速行ってみましょう。 モンスターバトルロードに S ランクが追加されたのはバージョン 3.5 でしたがその当時の S ランクは本当に強敵ぞろいでしたできれば戦うのを避けた方がいい相手というのがたくさんいましたそれが月日が流れるにつれ本当に勝てない相手というのがだんだんと少なくなっていきました今では S ランクの相手にすらほとんど余裕で勝てるようになりましたという思い出話をしている間に全滅するかと思っていたのですがなんだか余裕の戦いっぷりです 本当にどうしたのでしょうか確かに余裕で倒せるというわけではありませんが、これなら普通に勝てますね。それでも、モンスター構成と、バッジや装備によっては苦戦するかもしれませんが、昔よりは楽に戦えると思います。皆さんもぜひ挑戦してみましょう。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。